お二人の登場でございます。演目は人形でございます。大川由愛、大川由 美, 美でございます。ね ねんむんよ、ねんむんよ、あたかのねんむんよ、このべべきせよ、あのげたはかそ、わらっちゃいやよ。ねよ、 ありがとうございました。